与党も野党もも野一体何がししたいのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。投開票まであと2ヶ月を切り、いよいよ佳境に入ってきた韓国次議大統領選挙。終盤戦ということで、与党イ・ジェミョン氏も真新しい公約を連発しているようですが、これがまた、 韓国国内でもお笑いの種になっているみたいなんです。2022年1月26日付、中央日報からの引用です。イ・ジェミョン共に民主党大統領候補は26日、週 4.5 日制を段階的に導入し、非正規職の賃金差別の解決方法として、公共部門から民間部門の下請けまで、 適正賃金制を適用していくと述べた。イー候補はこの日午後、京畿チョン市の勤労者総合福祉館で記者会見を行い、私、イジェミョンは人を費用ではなく資産と考えるとし、このような内容を骨子とした労働公約を発表した。イー候補は、働く人の権利保障基本法制定、常時持続業務 正規職雇用及び適正賃金制度推進。労災事故予防及び災害保障の強化。労働安全保健庁設置。労組活動参加及び権利拡大。週 4.5 日制の導入。労働時間短縮。産業大転換先導の雇用政策の6大公約を提示した。い、e、い候補は、 特殊雇用、プラットフォーム労働、フリーランサーのような全ての働く人を包括的に保護する、働く人の権利保障基本法を制定し、労働法の資格地帯を解消するとし、5人未満の事業場にも労働関係法を適用するように法改正を推進すると述べた。また、所得基盤の全国民雇用保険を早期に実現し、 失業と失敗をステップに再挑戦する機会を保障すると述べた。零細自営業者と少々公認の負担を考慮し、労働者保護の拡大を段階的に推進し、行政及び財政支援も拡大するとした。とのことでいかがでしょうか。ここに来てラストスパートを仕掛けてきたイ・ジェミョン氏。必死の姿勢はなんとなく伝わってくるのですが、 相変わらずずピントがずれているんですよね働く人の権利保障と称して、最もらしいことをいろいろと並べ立てているイ・ジェミオ氏。一番の注目ポイントはやはり週 4.5 日制ですよね。要するに、1週間に4日と半日だけ働けばいいですよという制度であり、言うまでもなく労働時間の短縮を狙った政策になります。 一日の労働時間を8時間と仮定すると、単純計算で週に36時間分働けば、正規の賃金が支払われるということですね。残業時間の上限を大幅にカットする、週52時間労働制と組み合わせることで、労働者一人当たりの働く時間が抑えられ、労働環境の整備につながるというロジックなのでしょう。まあ、Google などの世界的大企業も、 週4日制に舵を切りつつありますから、韓国も世界的なトレンドに合わせられるんだぞと言いたいのかもしれません。イ・ジェミョン氏の公約がトンチンカンだということは、賢明な皆さんならすでにお分かりですよね。全体の労働時間を短縮したところで、肝心の労働の質が改善されなければ全く意味がありません。残業をなくしたところで、トータルの仕事量が変わらなければ結局、 時間あたりの労働負担は増えていく一方ですからね。休みが欲しいではなく、仕事に見合った報酬が欲しいというのが労働者の本音なのでしょう。いや、もっと言えば、楽してもっと報酬をよこせというのが労働者というより韓国人の本音でしょうね。何しろ、一握りの財閥企業に入れなければ、まともに暮らしていけないような社会ですからね。 イ・ジェミョン氏がもう一つの目玉として掲げている適正賃金制もマニフェストとしては最低レベルです。ベースとなる賃金水準を法的に固定してしまえば、労働者の年収は底上げされ、長期的に見れば景気対策にもつながっていく。教科書的に考えれば確かにその通りかもしれません。しかしそれは韓国の現状が見えていない人だからこそ言えることです。 企業は決して払えるはずの賃金を意地悪で金庫にしまっているわけではありません。そもそも支払うべきお金が不足しているからこそ賃金を抑制せざるを得ないのです。ベースの人的コストが上がれば企業としては人員そのものを減らすしかありません。10人の従業員に均等に働かせるよりも5人の従業員に長く働かせた方が採用時の初期投資分がない分、 コストも抑えられますからね。営利を優先する企業としては、ある意味で真っ当な判断でしょう。イー・ジェミオン氏は、労働関係法のさらなる拡充を訴えていますが、これもまた愚策中の愚策です。小規模の事業所ほど、資金的にゆとりがなく、賃金をまともに支払えるかの瀬戸際にあるというのに、次期大統領候補でありながら、国内の現状すらも、 把握できていないのではないでしょうか。しかも極みつきはまさかの薄毛治療補助。改めて説明するのもバカバカしすぎるので、これ以上はやめておきます。そして挙句の果てには野党との泥仕合。コロナショックにあえぐ少々公認への生活保護を公約として掲げた際。当選したらと丁寧に前置きをしたユン・ソン・ギョル氏。 これに対し、イ氏がなぜか大激怒。当選しなければ無視するということか、とかみついたということですが、全く意味がわかりませんよね。ユン氏は現時点で野党候補であり、大統領に当選しなければ、そういった権限はありませんからね。ユン氏にもいろいろと疑惑はありますが、これに関しては、ただただ災難で、お気の毒としか言いようがありません。 まあ一番災難なのは国民なのですが。イーシは野党との泥仕合、いわゆる批判合戦についてはもうやらないとのことで、これからは政策について訴えていくようですが、先に述べたようにポピュリズムな政策を掲げているようでは、イーシの当選は難しそうですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴。